本当にだからいろんな人に助けられてるなって特にね本当にもう僕ねだからフリーになって本当に思うんでこれいろんな人に支えられてるなって本当に思うんですけれどももうントとにかくい、ま、ろ、あ、んな人が僕に今こうやって助けていただいてるというか今までそのやってきたことだったりだとか今までその関わってきた人たちとかよりなんか支えられてるなっていう実感 をしているそんな時期ですね特に今本当フリーになったばっかっていうのもあるからでもその反面自分で仕事を取ることの難しさも今正直感じてる部分ではありますうんなんでかっていうとあの自分ののギャラ交渉っていうのがあるんですよ正直 こ, まあこれちょっと言っていいかどうか分かんないけれどもこのギャラ交渉大変本当に俺やりたくないこれマジで。 本当にあとスケジュール調整。俺もう本当にこれ難しい。スケジュール調整は難しいよ。これだって途中でポンって入るかもしんないしさいいよって言っちゃったんだから、これを今までやってきてくださってたんだなーって、マネージャーさん本当にね。今までね。たくさんなんかうんご迷惑をおかけして申し訳ございません。っていう。まあ、そういう気持ちでございます。本当に。で不利になってより分かりますね。それはうん？